今日はゆっくり休んで明日頑張りなよ大丈夫大丈夫朝日が優しく君を迎えてくれるから